6代目です今日はこんな畳表を使いました島まのアースカラー畳表グラウンドです積水ミグサのシリーズになりますこちらはですねもちろんいグサではありませんこれは樹脂の畳表になります実はですね今日はこれとですね別に同じミグサのイエローを使ってヘりなし畳とヘり付き畳 それらを作りましたなんとそれヘリなしとヘリ付きなのに同じ部屋に使います以前紹介したモダンラン敷きという畳の敷き方をしますのでかなり個性的なお部屋になると思いますおそらく明日納品に行けると思いますのでその写真も撮っていきたいと思います積水アースカラーですねいろんなこれも何種類かカラーがありますのでかなり奇抜になる場合もありますけどそこはあなたのセンス次第で。